めっちゃおもろいな。 浅草蔵前警察庁のご協力所4四つに浅草消防署のお役所のハート の, のとでお宅におりまして。 警護並びに交通、安心して事業、えー、ができたことを、厚く賛成申し上げ次第でございます、また、防納会の皆さん、それから防納会の役員の皆さん、それから防納会の事務局の皆さん、そして、いきさみの皆さん、宮頭の皆さん、それから浅草神社を出入りしている皆さん、それから宮本宇之助商店の皆さん、 本当に全員一丸となってですねえ今回の医療ができたことを熱く御礼申し上げる時代でございますありがとうございますお礼な宮本市が約3時間にわたりこのような立派な医療できたと ということは、ご神様が町並みの皆様方のご覧になりましてそしてご神徳を授かった賜物と熱く感じるわけでございますそして浅草神社栽培そのものが延々と先人の人たちに導かれてここまで継続されてこれたわけでございますことはできなくても、皆様に、 街並みを見ていただいて、そして、どくどく繊細な計画を立てて、今日になったわけでございます、またそのことによりまして、浅草がますますそして皆さんが喜んで、また誇りに思う街になっていかれたのかなと、こういうふうに頼りに存じる次第でございます、今日はは、その外れで、素晴らしい好点に生まれました、これもひとえに、皆さんの徳のおかげと厚くもので、しっかりと申し上げる次第でございます。 いずれにしましても、今日のこのイニオが、さんの素晴らしい街になった一夜を、明かりを灯したのかなという感じを受けます。本当にありがとうございます。そして日頃、藤子の皆様、通勤会の皆様には大変お世話になりまして、心より御礼申し上げる次第でございます。浅草神社のますますのご流生浅草の町々が終わってタレントとと、本山会の皆様が、 力強く3本よ締めさせていただきます。よー<音><音> Thank <laughs> you.